ぜひとも今日はこの「下大盆踊り」を楽しんでいただきましょう、えー、今日これがもう最後の公演になります8月161718と本当のお祭りがあるんですが今年は残念ながら無観客ということでネットでの配信1日だけのネットでの配信となりましたですから生で見る機会は本当にないですですからぜひゆっくりとご覧ください「霜大盆踊り」でございます 確か